平野の仕様からメグロハスに交代ジュレーム新 CM にキンプリファン激度も、照準忘れんな。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。スノーマンメグロハスが、後世のヘアケアブランド、ジュレームリラックス、シリーズの新テレビ CM、 深夜ラジオ編に出演することが2月1日に発表され、多くのキング・アンド・ネスファンが反応する事態となった。メグロが出演する新 CM は、深夜ラジオのパーソナリティに噴するメグロが夜です。髪のうねりケアの時間です。とシルキーボイスを響かせる内容で、2日より全国で放送開始。 メグロは起用にあたり、気持ちよく一日を始められることに僕自身すごく憧れがあったので、これからジャンジャン、ジュレームリラックスを使ってヘアケアしていきたいと思います、とコメントしている。ジュレームといえば昨年2月からキング・アンドス・ヒラの仕様をイメージキャラクターに起用。そのため、メグロの起用を受け、ネット上のヘイヤファンから、仕様君の広告、もう見られないのか 脱退へ向けてこうしてどんどん契約が終了していくんだろうなと寂しがる声が相次いだ。メグロの起用に最終多くの平野ファンがこれまで平野くんを起用してくれてありがとうございましたと高生への感謝を SNS に書き込んでいました。ただ、中にはなんでメグロに変える必要があるのメグロになるなら買わないといった激怒コメントも見られた。ためこれに一部のスノーマンファンが反論。 平野から始まったんじゃなくて松潤からだから、根潤先輩からの流れ忘れんな。と13年以降長年にわたり、ジュレームの広告に登場していた嵐松本潤の名前を挙げて苦言を呈するなど紛糾状態となっていました芸能記者。しかし、女性自身、公文社のウェブ版が1日に配信した記事によると、 平野がイメージキャラクターを務めるのはジュレーム IP シリーズであり、メグロが CM に出演するジュレームリラックスシリーズとは別商品なのだとか、同メディアの取材を受けた構成は平野の起用を継続すると明かしており、これに多くの平野ファンが安堵したようだ。最近の平野といえば1月27日以降に SNS へで、 韓国ソウルに平野がいるという目撃情報が拡散され、ファンが騒然となった。5月22日をもってキング・アンドソ脱ったし、ジャニーズ事務所からも退場することが決まっている平野。その後の活動については明かされていませんが、彼が目標に掲げる世界での活動へ向けて、韓国の事務所に所属するのではないかとの噂が飛び交っています。 そういった憶測とソウルでの目撃情報を関連づけ、退場後の準備しているのかなやっぱり韓国に行っちゃうんだ。と同様を隠しきれないファンが続出したようですどうしかし、2日発売の女性セブン小学館によれば、平野が韓国入りしたのはレギュラー番組のロケのためだったようで、少し遅れてキング・アンドブス・高橋山も現地入りしていたという。 昨年11月に平野騎士ユータ神宮寺ユータの脱退が発表されてからというものあらゆる情報に過剰反応を示すキング・アンド・ンスファン、特に平野のファンは少なくない。その気持ちはわからなくもありませんが、今回のジュレーム騒動には後世も困惑したでしょうし、平野らメンバーとしてもファンの暴走は気が気でないのではどう